話するきっかけが欲しくって自分から待ち伏せをしてねちょっとわざとぶつかりにいっちゃうようなことをねとあの癖、ーえー、をね組んで恋の糸、あのー、口をね自分でこう作っちゃうようなね元気なねかわいい町、えー、娘のお話でございますではおさいちゃん準備はよろしいかしらはいよろしいよう、ね、ででは佐野佐野さん立ち方木上さ恵でございますよろしくお願いいたします 少しだからあのまね本教の方がいたのでちょっと持ってるものとか見せてみます。今日はね傘の方を持っております。この傘とかも日本継ぎになっておりましてねコンパクトに収納できたりできるようになってますね。やっぱあのおセンもそうなんですけど日本人のこのおお通りますね。 使ってるんですけども、こうとにね。開けたりできるのって日本人がね。よく説明したです。あのこ、ね、大抵こうこうセというかこう仰いだりするのって開けたら開けっぱなしだったじゃないですか。そんな風にこう日本人ってこう。繊細なね。支援がこういろあるんですね。そういうのがねこう。小道具とかにも、ね、入ってまして、私たちもこういうセンスを大事に使っております。 で、傘の方もね、今日は、えーと、傘は紙の傘ですけども、絹傘もあったりしますで。その時によって使い分けたりもするんですけども、今日は可愛い町娘さんので、ね、こんな桜のね、柄の傘を使って見ることにしました。どうでしょうか。はい、じゃ小話はこの辺にさせていただきまして、沢野さんのさ、よろしくお願いいたします。 Bye. <sighs> 頭の鉢合わせ「いろはにくぎのいきなおさんとがしらね」「まといもじ」「さのさのささのさのさん」「ほげたほのじのはやりかぜ」「てむしで」 Thank、you ゃみねやるね「謎をかけても嫌もない水」「どんちに君の石頭」 「うじめたい」 「とんとこのごろくじなし」「いろはにぐみのいきなり」 彻、okay, 底、okay, okay. ありがとうございました。